野球戦 だ, とかこの辺だっから。去年は。正面にいないとか、ね。いろいろやってるんですけど、今年まで決めてないんですよ<笑><笑><笑><笑><笑>。まあ、あれはそれで、今日、あそこにいなきゃ、まあ。いなくな、いなくなるとか、そういうの、すごく大事なんですね。で、あの、大体、ここで、普通の相手の人たち、ここでスタートしちゃったら。大体やられちゃうとか、かこの間、まあ、ぐらいは。 正面でやるやるはななくて、てて、優先順位としてはいなくなってなやりましょうまず優先順位がここで技をいくんじゃなってまずいなくなって線を外して自分がやる、うんえー、まあ そ, その練習としては転換と耳転換と耳だとこうね同一にこう使える。 こう一度、いなくなる。今<ス><ス> だから消えるってないですか。<笑>彼の視線か消えるっていうのはすごい大事だと思う。ここだと、す、見えない。ここだと見えない。だから。消えるって、自分が消えるような感じ。自分がいなくなるってとか、消えるって。こう消えていなくなってる。こう向けば、僕は彼に見えるんだけどこの位置だと見れない。で、どこにいるか僕は分かい僕は何でもできます。彼。どこにあ相手がいるか分からないから、攻撃のしようがないって。そういう状態。 そういういのちょっとね、じゃあ、い, いや、一番簡単なやつは上と下ね、まあ、こないのかもしれない。ここまでやっこう見えるんですよね、もうちょっと入る、怖こいこ。そうすると、上、下、もうちょっと入る、入り身で、こ怖い。ここだとちょっと見える、これ意識して、上から下。 上下、上 下, 下。転換の時もここでやらない、ここでやらない。次、足を変えて、見えてるところ、足を下げて、ポンとしますね。ら、ここじゃなくもうちょっと、見えないところ、そして上げて下げる。指も、ここでやらない。ここまで下げ て, で上げて下げる。じゃあ、それは、それちょっといい、見えないところで上下ね。 見えないところで下。今度は、今度はそのまま下へ。今度は下へ行きましょう。一枚、手を動かす。ここだと見える。でも、ここまで入ってれば見えない。で、した。どうする下。見えないところで下。大きくて。そうなます。切りて。 足をるこの場所でやってるとぐってると来ちゃうからね足をさばいて先にさばいてそれから来れば。 見えないところでし、ね、今日はじゃあ見えないここでやらないここでやらないここでやらな い, ここ や, らないやるのはここまで、ね、それで何かやるじゃあ 技, 技変えてといてうか今下やりましたけど今こう下回しました今度は上からこうにやります変換しても変換しても変換でするには見えないところこれちっちもちょっと見えるのやにらなくてさ<笑>らにこここ上げるです 見 え, ますよね、見えないですよね、したら開ける、この頭、自分の頭で見えないところに行ってからっていうのをちょっと記憶させる、それを考えながら、そうすると、さばきもそれにうまくできるようになってくるから、それやらないで、うまくいったら見えないところ、失敗したら見えるところじゃなくて、なるべく頭でね、優先順位は見えないところっていうの決めちゃう<笑> そうすると見えるところでやらなくなるから、そうするとすごくいいかなと思うんですよね。相手が来たら、見えないとこ、見えるよね見えないとこ、これで初めてじゃあちょっと行ましょう。見えないとこ、見えないとこ、ね、見えないとこ、<笑>この手、この手あ上げなきゃいけないと思うから、みんなこうなっちゃう。<笑>こうやって上げちゃう<笑>関係ないから、あの、関係ないからですね。この手上げたいんだけど、こうやってんの全然くぐってもれないし。 あをあげようと思ってない、いらない手だから、展開して、こう、書いていらない手ですよね、いらない手、こっちへよ、いらない手だから。全然、そのあげ、あんまりこの手を、この手を下から入ってとか、そういうこと考えてないんです彼が見えないところに行ったら、こっち、こっちなんですよね、これ邪魔ですよね、やまなく後ろでやってるんです。これだけど、あんまりここにこだわってさ。 この、ね、意識がこの手行っちゃったらこうなっちゃうから、はい、入ったらもういらな い, 手いらこの手いらないから向こう行ってちょうだいそれでこうあんまり手にこだわらない、うん、いらないから向こう後ろに来ようっうだからこう、うんはい、ここだと見えたら見えないところが行ったら、ね、この手この手こっちやるよ っ, って思ってすごい重いですよねこの手僕の後ろに来ればいいんだ ここここここうううういいにににににれれあんまりっっここううう て, てるこってるるじじののの下入難しなちかか、ね、自分の後ろけゃ今度は同じ 変, 換、ね、変, 換変換をしてな見えないところ見えないですね。 まっすぐれば、右で見見見見ええええななない。いいまっっっすとととととこここここころろに、にて、て、ちょでは見えない。 そのくらい見えないところまでいいんですか、見えないところから、その手に神にこうやってやるから、この手をむ必要もないし、なんもその必要もない。こうやから、そのまま額にこうつってきてる、れ、うんまあ 見えちゃったとしても、<笑>こういううさっきはこのままこ う, う, うにっちゃうんですよ、こっちだから、こういうふうには、こうしたらさ、見えないところにいたら、今度は自分が、こ う, ううこういったら、ちゃんとじゃ。別に、こういったらくても、ここでこういうふうに回ってきて、こう落とせば。なっちゃうから、別に手を、手をこの、しょうが形通り、こう掴んで使ってね。 見えないところに自分が出てきて切れちゃったら切れちゃったら別に構わないじゃ、ねうん、ないです<笑>か。 今度は手にこっち、自分がこっち見えないですよねこっち、ちっこなってきてってずっとカラーこう見せて、転換して見えなくなった、そしたら抜いて見えないですよねそし、ま、た, たら手にで、うーんあの、最近ね、気が付いたんですけどね引き見投げね じゃなこういうこうにして、こっち来ますよね。ただ見え、ね、見えないですよね。みんなここに落とすんですよね。この、この、すみ落としのとを落とします。関係ないから、というのが気づいたんです。どうすればいいか自分がこっち行ったの。こうに。そうすると自然とこう降ります。そして僕は、自分の中に入ってます。前は、ね、ここに落としましょう。 別に落ともも何いいらないただ通り抜ける式だけ使う見えなくなって転換しました。見えなくなるところがきました。通り抜ける式、この手を落とす必要ない。通り抜ける式だけ。通り抜けて、こう来ると、自然投資。そして自分が入ってきた。それを上から下。いいんじゃないかさっき思った人。じゃあ、ちょっと見えない式で。見えないっていう あの重点通り抜けって言ったのみんな通り抜けるのいいんだけど、ね、こっち通り抜け通り抜け意識がさ通り抜けるって意識は僕はこっちだの僕の目にてくこっちこっち抜けてるこっちこっちじゃなかったねこっちじゃあった転換しました見えないところ来ましたこれ通り抜けのこっち来てる見てる場所分かりますか僕の姿勢こっち来てるの こっち意識してんの。意識、僕の意識はこっち。こっち、ああ、あの辺行っちゃって、こう回ってきたら自然と突っついてるんだ。こうなっちゃった。こ, こみんな意識がさ、通り抜けるってのは分かってんだけど、彼の体を下に落とさなきゃいけないと思うから、みんな意識ここで通り抜けないと、通り抜けなきいこうなっゃた、ね。そうするとうまくないの。うまくないっては。あんまに上手くなりうまくいってないこっち来てんだから、僕の意識、割と。 でここ気にしてないのこの辺気にしてない繋がってるだけ繋がってて僕の意識はこっち来てるおこうふに落とす こ, こ自然と手なんか別に落とそうと思ってないだから意識の使い方っていうかさみんなこうなってこ う, こう落としてそれで通り抜けないかって思うからこうなるんじゃないかなだからその辺うまくあま意識の使い方こう通るしうまくちょっと体動かして あの目標、目標ってな。ここ例えば、ね、こうやって入ったら、目標は一旦は見なきゃダメ。見ないで、目では、メクラーでは目標はあっち行かないでと思って、いけないから。目標はかんないから。最初はだから、こうやって見て、後ろ見えないとお前に行ったら、目標見るの。目標あそこだったら、もう、別にずっと目標にとられてることなくて、目標は自分のほら、意識にあるから、そしたら、あとは入って、こうやってだけね。 そうい目標の絡た方っていうのはやっぱり見ないとそこ行けないから、うん、見たら見たらだから通り抜けて例えばこうやって、うん、見てるのねあそこ あ, あそこ行こうそれからこう結構んみんな目標の見方からなんかどこ行きたいのいや<笑>そういうふうに思われちゃう感じでやってると。 やっぱりうまくないです。僕は見ないでやったって、いけないんだもん、ね、これ。場所わかんないから、一旦見て、それから。らないえー、っと、じゃあ次、えー、っと、あ、じゃあ、じゃあ一挙みたいな、えー。見えないところね。見えないところ、ね、一挙ちょっと難しいですから。まあ、見えないところ、見えないところ。 じゃあちょっといろいろ行ってみましょう。 見えないし、ね、こうやって来たらこん、ね、<笑>にちはならないためにはこう入ってきて差されるんです。それそのままここにいたらこんにちは だ, からだから自分はこっちへさっきと同じようにこっちへ少しこう出てきてこっちへそっと見えない。こう来て見えないし、いつも見えないし、見えない位置を取ってるって感じ。ずっと見られないんでなるべく見られない。こっちからな。 こっち入っていったがいいんじゃないかなとかあこういう稽古を受けたいいかなと思います、まあ、じゃあそういうことです。